今回の東宝プロジェクトはゆっくりしてなれない東宝プロジェクト初のスマホ横スクロール弾幕アクション東宝アルカリ。